皆様ごきげんよう、ひさめです。キャラクターボイスは、ゆずゆかりでお届けしています。2022年12月4日、ついにというか、ようやくというか、全職業の装備をレベル118の防具に着替えました。体制については、異論は認めますが、こんな感じにしてます。これで大体のボスにはいけますし、特殊なやつについては、ゼルメアとかの装備でごまかします。 ただ、腕装備については、つぼ錬金職人の端くれとして、自分で改心率アップをつけることにしてます。注意すべき点としては、パルプンテ効果がついたらどうしようもなくなるので、パルプンテマスを全部消すのが大事です。失敗したら錬金石で強化すればいいのです。そんなわけで、案の定緑の常連金石が余ってしまいました。 いつもなら余った分は魔法使い用の装備についている攻撃魔力の錬金効果を上げているのですが今更ながら気づきました転びガードを 98% まで強化すればその分達人のオーブのポイントを他のところに回せますねなぜ今まで気づかなかったのでしょうかそんなわけで全職業の防具を買い替えたら2億1000万くらいあったゴールドが1億6000万くらいまで減ったのでした